ました。まさかど予想より響きです、えー。今日は一回目、えー、天気もよく今日は予想より良い日ということで、えー、少し人数は多めで今日は参りました。盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。踊り子、気をつけ。はいま。<笑>まさかどの魂。 今よみがえる、うん、まさかのよさこい響き影武者 草に誇る「美々紫愛しいその姿」「雪そまでかれんに咲く花の色かぎり甘く酔いしれ」「君の心もゆだねた」 鉄の水のと言われし我が身唯一の忠相我を欺き藤原に漏らす魔性の女だ秀里の矢は機械を唱きて万を志望に。